皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月15日、いよいよバージョン 5.5 後期の最後を締めくくるサブストーリーです。すなわち、イルーシャのスケッチです。これを完成させていきましょう。ところで、ここの窓が開いて外が見られるって、皆さん知ってましたか私はこのコンテンツをやるまで知りませんでした。こういうの、もっとたくさん欲しいですよね。 というわけで、イルーシャのスケッチ巡りの旅は終わりました。あとは、イルーシャの部屋に戻って仕上げ作業ですね。この二択は、すごく迷いました。普通に考えたらイルーシャの自画像なんですが、それ以上にカーローの肖像画も描いてほしい。というか、カーローの肖像画なんてここで描かないともう見られないですよね。という感じですごく迷いました。悩んだ末に、最後の一枚を描いてもらいました。